中身はこんな感じです。いかにも和風の炊き込みご飯、ね、っていう感じの色ですね。では。いただきます。ます<笑>和風の旨味しめしめで美味しくて、食感も楽しいから。 麦のプチプチとした食感のある食べるほエンドコア内のあるおむすびの中から昆布の旨味がしっかり染み込んでいて時折枝豆のまた違った食感も入っていてとっても美味しかったです和を感じられるおむすびですねこういうおむすびもっと増えてほしいですね体にも優しそうですというわけでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分変異パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします、はい